スっぱ風ちょうどかけつがコラボしてましたけど今回はファミチキのかけのタれなんですねでまた梅これも甘酸っぱいのかなではいただきますいつもよりコロナが増やすいで す, がのですかよくも悪くも。います カピの種がまぶされていることによっていつものファミチキに比べると衣がぶわくくっつくてザクザク食感も増していましたねただちょっと食べづらさも出てきてしまいましたがでもザクザクっとした音はちゃんとありましたねそして中の鶏肉は ポケチキの時のようにほのかに梅の酸味が来るのに来てないのでんなに酸っぱいっていうほどでもなく食べやすい酸味で美味しかったですやっぱり鶏肉と梅って相性いいですねそして外側の衣のザクザカクもよかったんですがちょっと食べづらい部分がありましたのでこちらも点数とさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいですエンブヘインパソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします